戦え戦うんだよ勝てなき死ね勝てば…生きる戦わなければ…勝てない<笑><笑><笑>そんな…できないその瞬間体の震えが止まった その時から、私は自分を完璧に支配できた何でもできると思った戦い戦い戦い背後から心臓をひとつきだこれをあの子供たちがやったのか